でですマドリアンですで今日は、えー、と Do you interested in Japan? っていうフレーズが正しいか正しくないかそしてこれをどうやって使えば分、えー、かりやすくなるのかっていうのを紹介していきたいと思いますでなんで今日こういう動画を出すのかっていうと、まあ、本来このフレーズってすごく簡単なんですよねただ日本の文法の教育のせいでちょっと難しく感じてしまっている場合があるので今日は外国人の先生に実際に使ってもらいながら紹介してもらいたいと思っていますでは いきましょうでこの間違いをすると、まあ、外国人はちょっと混乱してしまうらしいんですねでなのでそういった混乱っていうのを避けるためにこのフレーズをしっかりねあの間違いっていうのを知っておくことが重要になってきますではまた今日もアドリ先生に紹介してもらいましょう Okay I heard、um, do you interested in anime、uh, that is wrong、um... The correct version is Are you interested in anime? Why? The phrase is to be interested. For example, I am interested in anime. I am interested in Mexican food. I am interested in soccer. They are interested in hiking. To be interested. I'm interested. Are interested. Is interested. So when we make it Question When we make this sentence、uh, as a question, we, we use are, are you interested? Or is, is he interested? Or um, um, am I interested? So, to sum up, do you interested in something is wrong. Are you interested in something is okay? Thank you. はい、じゃあ今の、まあ、アドリス先生のやつを聞いてまあ今すぐねやっぱり行動しないと頭には残らないので僕から今問題を出したいと思いますでは問題です Do you about the game? これは正解ですか不正解ですかではちょっと考えてみてくださいはいじゃあ 今から答え合わせしていきたいと思います。まあね、あの問題といった感じだと多分ね、今の聞いてる感じだとあのインタレスレトが来ると思ったと思うんですよ。まあ、ただ同じ形容詞なのでそこにはどんな形容詞も入れられるのでちょっと今エキサイレスに変えてみました。じゃあ今から答え聞いていきたいと思います。答えは何ですか ？So are you excited about the soccer game? はい、ああいうが正解でした。 まあね、今言った通り、ここにはいろんな形容詞を追加することができるので、ぜひねあの、この形容詞も入れてみたらどうなのかなっていうのも自分でやってみると、さらに能力が向上して、英語力がすごくアップするかなって思います。ではね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。